こんにちは、クワッドセブトの酒井です。いつもクワッドセブトをご利用いただきましてありがとうございます。クワッドセブトバージョン 10.7.0 をリリースしました。この動画では今回のリリース内容をご説明していきます。設計者のストレスを軽減するをテーマに禁止領域や配線作業など PCB の基本操作を中心に機能向上しました。 機能追加を27件、機能向上、機能修正を55件、計82件分を対応しております。この動画では特徴的な機能のみご紹介いたします。詳細はリリースノートをご確認ください。それではご紹介いたします。今回、投資バーストレージのご協力により、 共有ライブラリーシェアに部品ライブラリー2300点を追加しました回路図設計で使用するシンボルやプリント基板設計で使用するフットプリントデータそして部品属性データもあらかじめ登録されておりますまたこれまでと違って LT スパイス属性が入力されているのでスムーズに回路図設計を進めていくことができます 追加されるカテゴリーは16種類にわたりますライブラリーを作成するそのひと手間が楽になるのでぜひ使ってみてくださいそして次にライブラリーのリビジョン機能ですこの機能では設計図面上に配置されているライブラリーとマスターとなる参照データベース内のライブラリーのリビジョンを確認することができます これまで設計途中にライブラリーの差し替えがあった際、設計図面上で配置されているライブラリーのリビジョンとマスターとなる参照データベース内のリビジョンを簡単に確認する方法がなく、一つ一つリビジョンを確認していました。もし設計図面上に古いリビジョンのライブラリーが残っていた場合、リビジョン機能を使ってチェックできるようになりました。具体的にご紹介します。 例えば設計途中にこのライブラリーが差し替えになったとしましょう実際に今のデータベースの中にあるのはこの6ピンが丸い形状のものですで差し替えになったものは6ピンが四角い形状のものに差し替わっています今回リリースしたリビジョン管理機能ではこの配置図面上にあるライブラリーとデータベースに登録されている 最新のライブラリーのリビジョンを確認することができますそうするとこのように参照先のリビジョンと異なる場合のみリストとして挙げられます今回のケースであれば参照名 AD1AD2 のこちらの部品名のライブラリーが配置上ではリビジョン3参照元のデータベース内ではリビジョン6のものになっていて リビジョンが違う こ, とが分かりますこのようにリビジョンが違う場合は部品からフットプリント更新もしくは部品更新を行いますそうすると四角のパッドが含まれている最新のデータベースのものに変わりましたもう一度チェックしてみましょう チェックを行ううとと差分はありませんということで表示されますこのようにチェックを進めていくことでスムーズに確認作業を進めていくことができますまたクワッドセプトが提供する部品管理システムクワッドセプトフォース CCM と併用するとライブラリーの承認機能で二重登録を防ぐことができるなど開発のライブラリー管理体制を強化することができます そして次に回路図をご説明いたします。今回回路図ではポート機能に新機能を追加しました。50シートを渡る回路図を設計するケースにおいて、一手間かかっていた作業を楽にいたしました。1つ目は、飛び先へのダイレクト移動です。これまでのクワッドセプトでは、ポートの飛び先を移動する場合、 右ククリックからポートアドレス飛び先一覧を表示ししつつしててつつず確認いいく必要がございましたこれからはこのポートのアドレスに飛びたいと思った時にはアドレスをクリックしてショートカットの「J」を押してくださいそうするとこのように飛び先を簡単に指定して飛んでいくことができるようになりました 次ににポートの表示名についてですこれまでポートのアドレス飛び先については編集不可だったためポートのアドレス先が多い場合見づらい状態でしたしかしこれからのポートはこのようにアドレスの配置位置を編集することができるようになったため任意に見やすい位置へ移動することができるようになりました 次に PCB の新機能をご紹介します。フットプリント内で放熱用のベタを配置することができるようになりました。これまで放熱パッドはパッドもしくは塗り付けのオブジェクトを使って作成していましたがエラーを検出するためエラー回避に一手間必要でした。しかしこれからのクワッドセブトではフットプリント内にベタを配置することができるようになったため 放熱用のパッドが作成しやすくなりましたベタ作成時に連動するパッドを指定することができ PCB 上に配置するとネットも自動検出されるため設定が簡単になりましたそれでは実際にやってみましょうフットプリントシートを開き作図操作のベタをクリックいたします 今回は区形ベタを使っていきます。作図モードに入ると、まずはアサインするパッドを選択します。ここで、例えば4番ピンを選択すると、自動的にこれから書くベタに対して、4番ピンのアサインするネットが入っていきます。区形はワンクリックで書き始め、ワンクリックで書き終わることができます。 ベタを書き終わりましたらエスケープでもしくはキャンセルでモードを抜けてくださいそれでは作成したライブラリーを PCB シート上に置いてみましょう4番ピンに対してネットを追加しますネットを追加しました実際にフットプリント内の ベタもネットが変わっていますこのように連動したパッドとベタは自動的に同じネットに変更されます次にシルクカットの一括処理機能をご紹介しますこれまでクワッドセプトではこのようなデータを一つ一つシルクカットするような機能を実装しておりましたが今回 このようなデータに対しても一括で設定したクリアランスを元にシルクカットする機能を追加しましたクリアランスやどんなオブジェクトを対象にするかという設定値をもとにシルクを自動的にカットする機能ですこの自動シルクカット機能で作成されたオブジェクトはシルクオート層に自動で保存されますこの時注意点としては 製造時にシルク層をそのまま提出するのではなくシルクオート層を製造工場に提出していただく必要がございますバーバー出力時に設定をもう一度ご確認の上出力をお願いいたします次に DXFDWG 入力で尺度倍尺縮尺の変更が可能になりました これまで複雑な基盤外形の入力切り穴禁止領域などエレメカ連携で必要な情報を DXF データで取り込むことがあったかと思いますこの時に縮尺を変更できずに2次元の CAD で事前に縮尺の変更を行った後、クワッドセプトへ入力していただくという対応でしたが 今回からは DXF 入力時に縮尺を変更することができるようになり、その一手間がなくなりました。実際に取り込んでみましょう。上部メニューバーからファイル入力 DXDWG をクリックします。そしてデータを選択し、層をアサインしていきましょう。 このように各層へアサインが完了いたしましたらここで尺度を変更します今回は2倍に設定していきましょうこちらで OK をすると実際に左側の基本形状から見て2倍の大きさで入力されましたこのように縮尺をクワッドセプトへ入力する際変更することができます 今回寸法線ではオブジェクト連動の解除設定と水平文字位置の設定が可能になりました。オブジェクト連動の解除設定についてご紹介します。これまで寸法線入力ではオブジェクトを指定して配置した際オブジェクトを移動するとこのように流動的に数値が変わるというような設定でした。 しかし連動させたくないというニーズもありましたので寸法線を右クリックして寸法線のオブジェクト連動を解除という機能を追加しましたこちらを設定するとオブジェクトを移動した際も連動せずそのまま残るようになります 次に寸法線の水性文字位置を設定する機能についてご紹介します寸法線の入力の際左側のプロパティウィンドウから寸法線の文字位置かっこ水平というところで設定ができるようになりました例えば視点というところをクリックすると視点に沿った 今回では左側の位置にオブジェクトが生成されます終点の場合は後から選択した方終点の方に設定されますその他ユーザー様からのご要望他にも対応しております例えばリファレンスの引き出し線の使用表示を見やすく改善したり 部品座標データが入出力できるようになりましたまたステップデータ内の部品にリファレンスを割り当て部品が特定しやすいようになりました次に機能向上した内容についてご紹介します禁止領域の作成が大きく変わります 今回設計作業向上のため禁止領域の作成方法が大きく変わりました新しい禁止領域機能では禁止設定ごとに色や塗りスタイルを変更でき見た目で瞬時に禁止内容を判断できるようになりましたこれまではキープアウト層に禁止領域を配置しこのように1つの禁止領域に対して複数の 禁止領域設定を行っておりました禁止領域の作成は簡単でしたが禁止内容ごとに色や塗りスタイルの変更ができなかったため設計中見分けにくい状況となっておりましたこれからのクワッドセプトはこのように配置層ごとに禁止すする内容が変わります例えばキープアウトでは配線禁止 キープアウト、カッドリルではドリル禁止。キープアウト、カッコ、コンポーネントでは部品禁止。最後に、ハイリミットでは高さ制限の領域となっております。実際に、a ドの設定も見てみましょう。このように、層が追加されております。また、これからは、禁止領域を作成する際、作成する層を選んでいただき、 その後に禁止領域を作図していただきますこのように作図していただきますと先ほど作図したエリアでは部品禁止というふうになります。また同じ場所に複数の禁止内容を設定したいときその時は別の層にも禁止領域を作成いたします。 このプロジェクトを開いた際に同じ場所に複数内容がある場合はこのように複数の層に対して禁止領域のオブジェクトが作成されますバージョン 10.7.0 より前のデータを開くとき禁止領域内容ごとに禁止領域オブジェクトが発生いたしますのでご注意ください今回 MRC の判定基準が改定されました MRC クリアラランスでの疑似エラーを軽減しましまた例えばパッド以外のレジスト同士の重なりやシルク塗り図形やシルクラインなどといったシルクの図形同士の重なりエラーを判定しないよう軽減いたしましたこれによりバージョン 10.7.0 より前のプロジェクトを開いた際 判定基準が変更されたため判定のエラー数が変わる可能性があります過去のプロジェクトも一度ご確認いただけたらと思いますまた ERCDRCMRC の実行においても機能向上を行いました例えば実行日の追加ですチェックを行った際実行日が表示されるようになりましたこのため DRC 実行後に修正を行った際最新のエラーチェックがいつなのか分かりやすくなりましたまた次にエラー確認時の拡大設定についてオンオフ操作が追加されましたエラー設定をオフにした場合全体の設計位置を確認しながらエラー箇所を確認することができます最後に PCB 設計者のストレスを軽減する3つの機能をご紹介いたします つ目は作業層の自動切り替え設定ですこれまで総表示設定で表示を変えたとしても左下の作業層が変わらなかったため作業をする前に作業層を変更する一手間が必要でした。これからは総表示設定を切り替えるとこのように作業層も同時に切り替わるようになります。 当表示設定から変更を指定することができるのでぜひ設定をお試しください次に配線ホールド機能のオンオフ設定をご紹介します次の配線時も正幅を維持したいケースと次の配線は正幅を維持したくないケースの両方に対応できる設定を追加しましたこれにより配線作業がより直感的になります実際にやってみましょう 配線モードに入り配線を引いていきましょう線幅を変更しますまずは線幅固定 ON の状態で配線作業を行っていきます ON の場合は配線幅がそのまま維持され次の配線時も 0.3 から、はい、配線を行いました次に 0.3 に線幅を変更した際 線幅固定を解除した状態線幅ホールド機能がオフの状態ではどのようになるか確認してみましょう線幅ホールド機能をオフにしていた場合次の線幅を配線する時には規定の線幅今回 DRC 設定で設定されている 0.5 の線幅に戻りますこのように 次の線幅からは規定の線幅へ、もしくは各ネットで指定されている線幅へ自動的に変更されます。次に動的ベタの輪郭線の表示、非表示設定についてご紹介します。これまで動的ベタの輪郭がこのように表示されており、実際のガーバーで出力される輪郭とは別に ベタの作図用の輪郭線というのができていました。しかし、これでは検図用に見づらいという指摘があり、今回、表示・非表示設定として、ベタの輪郭線の表示・非表示を変更できる機能を追加いたしました。輪郭線を非表示にしていただけると、ガードは出力時と同じデータで確認することができます。 最後に、機能修正についてご紹介します。今回、DXF ファイルの入力の改善、また、パネル配置時のパネル領域の見直し、その他50件程度対応を行っております。詳細はリリースノートをご確認ください。以上、Quadcept バージョン 10.7.0 のリリース動画でした。最後に、Quadcept は、 コンセプトにににあるようおお客様のお声を一番大切にしています設計者様にとって次にどのような機能を実装したらいいかまた設計者様の開発業務を楽にするためにはどのようなサービス機能が必要かを常に考え機能向上を行っておりますこれからもお客様の一つ一つのお声を大切にしていきたいと思いますので。 引き続き、どうぞ、クワットセプトをよろしくお願いいたします。